来たばっかりのアーリーの42階は一番いいビューのところにアメニティを持ってきてるんですねジムやヨガルームミーティングルームや誕生日会とかできるパーティールームそしてちょっとした映画や DVD とか見たりするようなメディアルームもあるんですねその他にもすごいビューがいいところあるんですよそれでは早速見に行ってきましょう Let's go! you It's not bad, eh?、Hey. You like it. Oh, it's not <laughs> bad at all. <laughs> アイデア。 続いて8階ですね。ここは主にプールとカバーナ、ジャグスとかキッズプール、あとはバーベキューエリアですね、えー、が中心になります。それでは見ていきましょう。8階ですね。まずこれがバーベキューエリア、パーティーコーナー。 で、バーベキューだけ焼いて上ェ上がったりとかあとはこれいいなと思ったんだけどこういうとこコーナーでちょっと予約して焼きながらここで食べてワイワイガヤガヤやっちゃうこれいいよね 続いてプールに行きましょうジャジャンこれ超いいねおそらくこれはジャグジープールちょっとしたインフィニティプー ル, プールですね カバナもいいよね、ホテルみたい。ちょうど今ここでコウラ工事してますけどね。コウラ、ワイエア、アナハが見えます。この向こうがアエオ。建物はこんな感じですね。ここいいのはほらこれ、子供用プール、キリープール、ここにありますよ。あとプレイグラウンドがこんな感じで。 この坂とかゴロゴロゴロっと子供やりたがりそういいっすね こ, このちょっとしたパーティーセクションですねいいなこのビルトインキッチンのグリルこういうの家に欲しいですねあっシャワーもある もうちょっと今2時25分なんですけどあと12時間したらちょっと日 の, 日の弱くなって気持ちよ く, さ気持ちよくなりそうですねで今ちょっとこの辺は入れないですけどおそらく パーティールームみたいになって、中にキッチンがあって、で、この外でも食べれるみたいな。で、このエレベーターのすぐ近くには、ほんともう焼いて、すぐ上上がって食べれるようなグリルのセクションがあります。ガスで、まだ新品。あと、これいいなと思ったの、これ。電気。夜真っ暗だと、ちょっとこの肉の焼き加減ぐらいとかわかんないじゃないですか。そういうのが。 気配りされてますね素晴らしいバーリーいいですよね今賃貸とか、えー、マーケットにも、えー、まあ、再販として、えー、出てきてますのでご興味のある方はコベットラインの、えー、フォからお問い合わせくださいそれでは I will see you in my next video.